こんにちは、スーパーアクションピップチャーの安田です今日ご紹介させていただく商品は姫さんの S エアの空調機器になりますこちら新商品で10ボルトのバッテリーですねでこちら最大の特徴は、えー、240g と超軽量 の, このバッテリーですねさらに10ボルトで連続8時間いきますので1日十分使っていただけますこちら価格の方がバッテリーファンセット で、税込1万2900円こちら、裏ツタンのベストですね、これも新商品、遮熱効果が高いですね、こちらのベストの方がこれも安いです、2990円、税込合わせて1万5890円で販売しておりますので、皆さん、よろしくお願いします。